稲妻の風景って今まで見てきたものとだいぶ違うよなうん島がたくさんある国だねでも船が発明されるまで島同士はどうやって交流をしてたんだろうヨイミヤのお父さんが言うには花火を空に打ち明けてやりとりをしてたらしいよそれかもしかしたらもしかしたら 水面を凍らせることのできる人に島から島へ旅の配達を頼んでたのかも<笑>うわガイアが稲妻にいなくてよかったなじゃないと新団長よりも忙しくてクタクタになってたと思うぞ<笑>